さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量でーす。というわけで、今回の動画は、はい、お悩み相談をしたいと思いまー す, す。DM でですね、お悩みをいただいたので、そ、は、れ、い、に答えていきたいと思います。 早速、はい、もらったメッセージ読みたいと思います。はい、はい。えー、しょうさん、りょうさん、こんにちは。こんにちは。ちはえー、相談したいことがあって DM させていただきました。えー、僕は社会人2年目の会社員です。今、えー、好きな人がいるのですが、えー、それは僕の上司です、えーえー。その方は30代でとても優しく、えー、時に厳しく指導してくれるような尊敬できる男性です。 えー、実はその上司にはゲイであることもカミングアウトして、えー、体の関係も一度だけありますうー、えー、しかし最近になって結婚していることが分かりました、えー、仕事中指輪をしていない方なので気づいていませんでしたう、えー、既婚者の方とこのような関係を続けてはいけないと分かっていますが好きな気持ちは抑えられませんやはり諦めた方がいいのでしょうか 長文で申し訳ありませんが、ええー、どうぞよろしくお願いしますっていうメッセージを。いただきました。うんうんうんうん、はい、どうよ。<笑><笑>ええー、どうこのドラマのような相談。えーうん、そうだね、うん。正直、どう思う。正直。うん。結構、うん、もし自分とかだったら。うん あの次へ次へを行ける人なのでああのもしあ可能性がちょっとでもないなとか思うと、うんうん、結構諦めも早かったりするからあ考えできなるほど、ね、だったから、うん、あんまりそういう経験はしたことないんだけど、うん、あじゃあ翔ちゃんはもうあこの人には結婚してる方がいるんだって思ったら、うん、あじゃあもういいです、うん、じゃあ次違う人探そうみたいな感じで、うんうんうんうん、すぐ切り替えができる。 タイプねそうだね、うん、なるほどまあ一番、うん、あれなのはあのその本人に聞くのが早いと思うけどおき聞いてみたらいいと思うああんて聞くのどうしてくれんだい<笑><笑> そ, ん<な><笑>そんな喧嘩カ越しなの<笑><笑>いや本当に本当にそう本当にそうどう責任取ってくれるのあ責任問題そうだよあそうでも ど,、ね、どうせね、うん わかるのなんかそういう上司とかも何も考えてないあ、うん、正直だからもう本当によく言うじゃ ん, なんか う, うんせんべい食べてるとかをあのみかん抜いて食ってるぐらいな感覚なんだよ<笑><笑>あの上司からしたらだから<笑>そんなノリで そ, う そ, う そ, う そ, うその後輩君とやっちゃったってことだ、うんうんうん、から特に考えてないと思うから、まあ、その可能性は大いにあるよね、まあうんうん、でそれで、うん、そんな人にさされてさ、うん 気持ち、なんかその人でさ も, もう考えて考えて眠れなく な, なるってなんかちょっと損じゃん あ, ある意味確かにね<笑>、うん、とかだったらもううん、聞いちゃえば早いんだけどまあ、うん、<笑>それが一番手っ取り早いかなとは思うかな、うんうん、俺はじゃあ例えばその上司から「うん、いや君との関係は続けていきたいんだ」うん、って言われたらどうするあとは自分の 気持ちじゃないそれで続ければ続けたかったら続けたらいいと思うし、うん、ちゃんと別れたり別れつけてもないのかわかんないけど別れて、うん、新しい人見つけるなり、うんうんうん、でもいいと思うしなるほどね、うん、でも俺は俺が思うのは、はいはい、結局その相手の上司の方が、うん、奥さんと別れない限り、うん そこでけじめがつけられない限りには、うん、その2人 の,、うん、その後輩君と上司の関係は、うん、もう実り、うん、は必ず 100% ないからそ、ね、それはやめた方がいいと思ううよ、んううんうん、ねん確かにだからその関係をちゃんとけじめをつけてねしっかり整理できるんであれば続けていいと思うし、うん、それができなければ、うん、もう次の新しい恋に向けてね、うんはいはいはい、シフトチェンジするのが一番かなと。 お前少量って言ってんだろ。はい。というわけで、はい、まあ僕たち二人なりの結論は、うん、こちら。で、その上司がけじめをつけられなかったら即別れてください。<笑><笑><笑>いいかな。でもまあ本当にそういう、うん、そういうもんだと思う。だってもう不幸になっちゃうもん。うん、いろんな人がけじめがつけられなかった。うんうん、そうだね。うん それでいいと思う。それはうんで、その上司もちゃんと自分に向き合ってくれなかったらそういう人なんだと思って、うんうん、もう自分には合わないそうだね。自分のことを幸せにしてくれないと思って、はいはいはいはい、次の素敵な方を見つけるのがベストだと思う。そうだね。うん、割り切って割り切ってはいそうと思います。終了はいというわけで、今回の動画はお悩み相談をやってみました。はい、いかがだったでしょうか？ なんか僕たちのね、独断と偏見の、うんね、あの勝手な意見なので、はい、参考になるかどうかは、はい、怪しいですがしいです、ねはい、もし参考になればいいなと、うんうんうんうん、もう自分が、うん、正直に言ってそう、ね、言ってくれ自分が主役<笑> ねあのー、見ている方でね、うん、こういう相談乗ってほしいとかいう、うん、あの方がいたらぜひぜひコメント欄、うん、あとはインスタ、はい、ツイッターなどの DM で送っていただければと思いますはい、はい、では今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますではまた ょにょああえ、社内恋愛とか し, したことあるないないないあないんだないない誰を好き<笑>誰好きになるの<笑><笑><笑>えクラスメートとかは<笑>学校、うん、恋愛でしょそうそ う, そう恋愛はないあないの<笑>ないん同級生とか好きになったりしないの同級生はねないんだよねえじゃあ誰好きなの<笑>年上<笑>おー、うん、ああそういうことかうん ああ、好きになる対象がたまたまだけど多いってことたまたまどうよ何がもしさ、うん、超かっこいいイケメンで優しい先輩が、はいはいはい、職場、まあ、例えば今の相談の話みたいに職場にいました好きになるならないと思うなえなんでなんで職場の人は多分基本そういう目で見てないかも俺はえ逆にさ 告られたらえ、翔ちゃん、可愛 い, いねっっ<笑>ちょっと意識はするよね、やっぱり、ね。意識する、うん。うん。あ、で、それでさ、なんか意識し始めてさ、そうだね、あの、あ、この人いいかもって思ったら、実は既婚者だったみたいな、うんうんうん。えー、なんで好きって言うんだよ。<笑>ってなるよ。結局、やっぱ。<笑><笑>そりゃそう だ, よそうだよ。そりゃそうだよね。<笑><笑>そりゃなるわ。<笑> それはな、うん、結果ねそう、うん、相手に求めろっていう話そうね、はい